三人離脱のキンプリ流瀬角今年の目標5人とその後の二人を楽しみたいに感動も、派閥の違和感を感じる声も、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。KNG&PENS ンプリの流瀬どが1月5日放送のラジオ番組。 QNG&PS 流瀬角のレイディー・オー・ゴーデン、通称、ニワラジ文化放送に出演。2023年の目標を語る中で、5月で終了する5人での活動について言及し、多くのファンが感動の声を上げている。キンプリの平野紫耀25、岸優太27、神宮寺勇太25は5月22日にグループから脱退し、 平野と神宮寺は同日に主演映画の公開と PR 活動を残す岸は今週にジャニーズ事務所を退所する。翌23日のデビュー記念日からは長瀬と高橋海人23の2人体制で活動する。今年の仕事面での目標について長瀬は楽しみたいですよね。5月22日まではちゃんと5人で活動できるんで。 その5人での活動もめちゃめちゃ楽しむし、その後、アマと俺の2人の活動も楽しむ、とコメント。そして、やっぱ、そこなんじゃないかなって。5人でおる時の雰囲気も今まで通りでおれたらいいなぁと思うし、その2人になったとしても、いつも俺とアマが笑顔で楽しく過ごしていたらファンの人もそれを見てちょっと元気出たりするかもしれんから。 と、ファンに寄り添うように語った。さらに、目標にすることではないけど、仕事を楽しめたらなって思うから、とし、ラジオで言うと、そろそろ先輩を呼びたいね。仲良い人って、ちょっと、番組に呼ぶ頻度を大きくしてたから。今回は仲良い先輩。タマさんとか大倉くんとか、そこの方々を呼びたいですね。と、敬愛に、キスマイ、の玉森裕太。 32とジャニエイトの大倉忠義37を番組に呼びたいと今年の目標を掲げた。近く大倉くん呼びたいと買い前はなくても、長瀬の発言を受け SNS には庭ラジ本当に救われました。今年最初の庭ラジ発泣きしました。これぞ長瀬角自身より他者。 感、追いつくしむ言葉、5人の活動も、523からの連会の活動も楽しもうねね。と感動の声が上がった。さらに、玉さん、大倉くんが岩らじに来てくださったら私もすごく嬉しい。先輩を呼びたいっていう目標をぜひ達成してほしい。レンくんと大倉くんのラジオ絶対聞きたい。です。と。 玉森や大倉との共演に期待を寄せるファンも少なくない。一方で、聞いてすっきりした。レン君の気持ちをはっきり聞かせてくれてありがとう。5月22日までは5人の金プリを全力で応援する。それにしても、大倉君呼びたいと買いまはなくても、と疑問を呈する意見もある。四角玉森や大倉はジュリー氏のお気に入り。女性史ライターが話す。 大倉くん呼びたいと買いまいはなくても、と疑問を呈したファンは、5人での活動、その後の2人での活動を楽しむという発言の直後に、他グループの先輩と共演したいと長瀬さんが言ったことに違和感を抱いたのかもしれません。それに、呼びたいと言った先輩が大倉さんだったことにも思うところがありそうです。 大倉さんはガチガチの藤島ジュリー稽子社長の派閥であるジュリー派ですし、玉森さんもジュリー氏のお気に入りだと言われていますからね。ジュリー氏は赤ジャニのデビューから現在まで育成やプロデュースを手掛けてきた。また、関西ジャニーズ JR のトップはジュリー氏で、彼女の下で大倉と横山博氏41が関西 JR の育成やプロデュースを担当している。 そして、ジャニーズ事務所に泊まる長瀬も関西 JR 出身で、ジュリー氏とは食事に行くほどの仲だと、2022年11月10日発売の、週刊文春文芸春秋が報じている。特にジュリー氏のお気に入りだと言われているのが何話男子で、2021年11月の CD デビュー前後には事務所総出のモウプッシュがあったことも記憶に新しい。 また、ジュリー氏の娘で将来の社長候補だと目されている A さんも何は男子の道江春遊20がお気に入りだと報じられている。資格愛しし派でもキスマイ玉森の仕事は順調。一方の玉森が所属するキスマイは元スマップマネージャーの愛氏が管轄する愛しし派で、スマップ解散騒動が勃発して以降は、 キス前にもたびたび対処説が取り沙汰されてきた。そのキス前にもメンバー間で仕事格差がありますから、ね。メンバーでは玉森さんと藤ヶ谷太穂さん35の活躍が目立ちますが、ジュリー氏のお気に入りだと言われる玉森さんは昨年7月クールのナイスフライト。テレビ朝日系10月クールの祈りのカルテ研修医の謎解き診察記録日本テレビ系。 トニクール連続で主演を務めたほどです。長瀬さんは以前から玉森さんとはゲームをする仲だと公言していますが、二人ともジュリー氏に近いこともあり、進行を深めた可能性もゼロではないのかもしれません。全能。近くキー・エヌ・ジー・アンド・ピンスルは年内にも終了課金プリをめぐってはグループの冠番組キー、NG ・エヌ・ジー・アピンスル。 日本テレビ系の存続にも注目が集まっていたが早ければ、9月末遅くとも2023年いっぱいで終了することが検討されていると1月2日配信の東スポウェブが報じている。3人の脱退後、長瀬と高橋は俳優業をメインにしていくと見られている。長瀬は1月17日スタートのドラマ、夕暮れに手をつなぐ TBSK。DBSK で、ヒロセスズ24の相手役を務めるほか、主演映画も決まっていると報じられている。高橋も2022年12月16日公開の映画、D.R. こと藤診療所でメインキャストを務めており、高橋メインで同作の続編を作るという話も浮上しているようだ。 ジャニーズ事務所に残留することを選択した長瀬さんと高橋さんはより厚遇されることになるのかも、しれません。特に玉森さん、大倉さんと同じように、ジュリー氏のお気に入りでもある長瀬さんは、いずれは幹部へと出世していく可能性もある。今回のラジオでは、そんなジュリー派の結束力の高さが垣間見えてしまい。 そこに違和感を抱いたジャニーズファンもいたということなのかもしれませんね。前での女性誌ライター。キンプリが二人体制になっても、長瀬はこれまで以上に存在感を放っていくのかもしれない。四角、犯罪級な可愛さです。長瀬角、広瀬鈴とのオンブアに顔面密着ツーショット。鈴蓮の雰囲気が、 最高長瀬と広瀬は夕暮れに手をつなぐの番宣のために正月特番に多数出演。1月2日放送の集まれ。内村と〇〇の会新春 SPTBSK では、二人が青春デートを楽しむ様子が大きな話題を呼んだ。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。